皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月4日、第22回バトルグランプリが終了しました。皆さんお疲れ様でした。バトルグランプリが終わったということは、通常の公式バトルが戻ってきたということです。今シーズンも残り数日というわけで、最後の追い込みになりました。ここからが駆け込み需要の本番ですので、皆さんどんどん駆け込みましょう。 私の駆け込み需要は B4 ランクから B3 ランクに上げることです。B3 ランクまで上げておけば次のシーズンは B4 ランクからスタートできます。つまり0勝で B4 ランク到達までの報酬をもらえてしまうというわけですね。それでは行ってきます。というわけで本日は1勝2敗でした。魔法使いで行ったので相手チームの魔法使いとの魔法カンタ合戦がとても面白かったです。 そして、強敵ボーナスがとても大きいために、この1章だけで B4 ランクから B3 ランクに上がることができました。これで今シーズンのノルマは達成です。楽勝でしたね。今から C4 ランクでスタートする人でも、たったの2勝で B3 ランクまで上げることができてしまうというわけです。バージョンアップ前のこの時間を持て余している人は、金の錬金石を目当てにコロシアムに参加してみてはいかがでしょうか。今のコロシアムは、完全に無言のバトルなので、全然怖くないです。